皆さん今日は剣道人口を増やすチラシのデータをプレゼントします百秋ぶどう店の動画。 こんにちは百店のうがです。すやってますか今日は剣道人口をこれから増やしていくっていう話を皆さんと一緒に考えていきたいと思います。いや、うがさんね、このコロナの間にね、この辺も剣道人口が減ってしまって、あの隣の中学なんかね、廃部になっちゃいましたよ。どこ行っても今聞かれると思います。ただ僕はまだまだ諦めていません。今日のこの動画では、これから剣道人口を増やしていくために、他のスポーツのその勧誘活動っていうのかな、それを参考にしたり、実際剣道 紹介でですすごごくくうまままいいいいっててる方法僕これ聞きましたたんでご紹介させてもらいたいと思います今回の動画は2本立てになります。1本目、この動画の中では、チラシであるとかあ、剣道体験会であるとか、そして後半の動画、2本目の動画では、今の時代やっぱりね、SNS なんですよ。YouTube、Instagram、Facebook お話ししていきたいと思います。えー、皆さんの力が必要です。こうすればうまくいった、ああすればうまくいったっていう方法を、よければコメント欄で教えてください。どんな小さなことでも大丈夫です。 みんなでね、会がが盛り上がればと思います。僕が住んでる町では市が武道体験教室っていうのをね、年に1回やってくれるんですで3部構成になってて1時間目は少林寺拳法。 で、2時間目は柔道、3時間目が剣道ってなってですね、幼稚園から小学生まで40人ぐらい来ます。40人ぐらい来て体験教室をそれぞれやって、帰り際には、ではい、お菓子あげるよ。そして、お母さん方にもゴミ袋をあげるんです。これ、ゴミ袋はこういうの一番助かるんですよね、とか言いながらあげて、はい、さようならまた入ってくださいって言って何人入ると思いますかえっ、ー、とね、前回やった時はね、0人でした。現実はそんなもん。厳しい。厳しすぎ。 いるんです そんな中ですね、多分3、4年前にある方とお電話で話してたら、その方の所属する道場は、無料体験会に来て、ほとんど 100% 後から入会するって言うんですよ。で、僕もそんな時期だったんで、え、なんすかそれって言って、うちはね、うがさん、その人集めで困ったことないんですよってなって、いや、羨ましいってなったんですよね。で、しかもその方が言うには、勧誘とか紹介で入るんじゃなくて、自分から子供たちが入りたいって言い出すっていうんですよ。いやもう 教えてくださいんですよねそれが今回お話しするこの仕組みで増えるっていうことなんですじゃあ早速ねそこの道場がうまくやってる方法をお話したいんですけどもまずこの動画がねチラシ編ということで ま, まず最初前提条件です。チラシの目的を入会ではなくて 体験会にしようって話です。これはも、うまずまず前提条件です。ちょっと見てくださいね。このチラシ、よくあるチラシだと思います。剣剣士募集心と体を鍛えよう裏山剣道教師これの目的って何かというと、入会なんですよ。え、ここに電話番号に電話をすると、入会しないといけないです。これは今の時代、さすがにね、敷居が高いです。なかなか電話してくることはないと思います。に対して、え、こういうチラシだったらどうですか剣道体験会。え、何月何日やってます。動きやすい服装で来てください。 だとしたら、いきなり入会じゃないですよ。入会するかしないかはもう別の問題です。とにかく体験会に来てくださいってね、こういう、まずはチラシの目的を体験会にしませんかっていうね、これが最初の前提条件です。 そうすると、まあ、さっきの最初に話したみたみいいね、いや、店長、でもねさっき40人来て全滅だったじゃないかって話になると思うんですけどもさあここからがその方のすごい方法ですまあね非常に勇気がいる方法ですけども実主的に入ってくるそうですもう僕はびっくりしたそのやり方は無料体験会に来た子に、まあ、来た子がその子が入会する市内に 関関わらずです関わららずずでですすす先にを1本プレゼントするってことなんですポイントは入会するしないに関わらずです入会してからじゃなくてするしないどっちでもいいから先にしないを1本プレゼントするってことですこれだけでほぼ 100% 自分から入りたいって言ってやってくるそうなんです。 えー、まだちょっと待ってくださいね、言いたいことは分かります反論もあるの分かりますが、これはね、めちゃくちゃ細かい計算と裏付けがあるので、えー、ちょっとじっくり説明しますね。まず、その市内の費用についてなんですけども、これはその子が、えー、例えば剣道続けてもらったとしたら、その市内代っていうのは最初の1ヶ月分ぐらいなんで、その長い目で見ると、ちゃんと元は取れる、赤字にはならない、ちゃんと計算済み。 なぜこのたった一本のナ内がここまで効果的かというと、二つの理由があります。一つ目はですね、返報性の法則っていうのがあって、これは我々人っていうのは、まず先に誰か相手から他人から親切にされると、これお返ししなきゃいけないって感じるんです。これ特に日本人は感じます。これにのっとって入会する前っていうのがポイントなんですよ。ただ無料体験会に行っただけなのに先にナ内一本くれた、親切にされた。 なななのででお返ししなきゃいけないいけっていう気持ちが芽生えるんですこれ野球でいうとバットとグローブいきなりくれたようなもんじゃないですか。嬉しいじゃないですか。サッカーでいうといきなりサッカーボールくれた体験会で嬉しいじゃないですか。だからお返ししないといけないっていう気持ちになるんです。そして体験会でもらった竹刀を家で嬉しそうに子供が触ってる。これを見てやっぱ親は嬉しいわけですよね。そして二つ目の理由っていうのはそのもらってきた竹刀を子供たちが家でぶん回してるのが目に見えてるからなんです。子供は力余ってます 家でぶん回します危ない危ないそんなにやりたきゃ剣道行けばもうそれが分かってるそうなんですよね僕は多分こっちの理由の方が大きいと思いますそしてその方が言うには市内をプレゼントする時にもコツがあるそうなんですそれは決して入会してねと言いながら ししななないいプレゼントしないことなんです言うと逃げます。追うと去ります。入っても入らなくてもどちらでもいいよ。今日来てくれてありがとうね。と言いながらプレゼントするのがコツだそうです。そしてただこのままだと縁が切れてしまうのでそこで稽古が行われている様子をインスタや SNS で情報を発信し続けて定期的に接触してその子がやりたくなるタイミングで向こうから入会してくれるとこういう仕組みだそうなんです。 いや、最初僕はこの話聞いた時にはね、痺れましたね。感激しました。ここまでやるかと。と同時に、やっぱ疑問が湧いてきました。まあ、市にプレゼントするにしても、最初のその市内代ってどうすんのお金がないよとか、そんなことやったことないよとか、え、それプレゼントするのはいいけど、それ入会しなかったら丸々持ち出し、大損じゃないとかね、いっぱいいろんな疑問が湧いてきます。やり方、工夫、いろいろできるはずなんです。例えばその最初の市内ね、入会したらお金入ってくるの分かるんですけど、その市内代がないっていうんだったら、例えば他のスポンサー探す とかね、剣道連盟をお願いするとか理解のある個人とか先生にお願いする親御さんお願いするでもいいと思います入ったら帰ってくるんだからねと思いますしその市内がなければ新品じゃなければ自分で組んであげて、まあ、人には打っちゃだめだけどねそういうのをあげるとかえ市内をあげるのは抵抗がある市内は刀だっていう先生にはスポンジでできたトイザラスとかで売ってるじゃないスポンジの刀をあげるでもいいと思いますえ別に市内のデなくても剣道着袴でもいいわけじゃないですかそれで自分たちの体験会を思い出してみたわけです比べましたえ僕たちはゴミ袋とお菓子を配っ ってましたそれはまあその時はいいかもしれないんですけども家に帰ってそのゴミ袋とお菓子見てね剣道やりたいとはまたならないわけですよね大事なのは手元に残る体験会を思い出すような一本の竹刀だったんですえ今日この動画を見てねその竹刀プレゼントしてくださいっていう意味じゃないですかねそれはあくまで一例です工夫次第でここまでできるし実際やって入会増やしてる道場もありますよっていうただの例ですもし他にうまくいく方法あればコメント欄でもぜひぜひぜひ教えてください ではここからですねテーマが少し変わって最強チラシのの作り方ですねこの剣道のチラシっていうのは基本的にはもう誰も見ないし読まないし電話しようとは思いません基本的にチラシってそんなもんです貼ったから来るなんてことはもうほとんどないと思いますそんな中1人でも2人でもこの連絡取ってきてもらうようなチラシの作り方をちょっと考えてみました ポイントの一つ目としては、チラシのデザインをちょっともう一回見直してみようっていう話です。えー、剣道のチラシってなるとね、やっぱりこういうの多いと思うんです。剣士募集、心と体を鍛えよう。ね、写真なんか入れたりして、浦山剣道教室とか連絡先、先生の名前、なんとか剣道連盟所属とかね、こういうの多いと思うんですけども、これは、えー、親御さんとか、これから入る子供たち目線で何とこれ比べられてるのか、ちょっと他のスポーツとやっぱり色々見比べてるはずなんで、ちょっと見てみたいと思います。えー、例えば水泳ですね。 野球、サッカー、テニス。 これ完全にプロデザインですよね。例えば僕知らなかったんですけど、水泳だとしたら、こういうね、水泳教室専門のチラシのデザイン会社ってのがあって、こういったところがもうガンガン作ってるんですよね。母体がスポーツジムとかそういったところだからお金あるから、そういったところとこれがね、比べられるってね、これが現実なんですよ。このね、チラシのデザインからしてちょっと剣道会は出遅れてると思いましたので、え今回プロの方に作ってもらいました。お金払って作ってもらいました。で、このチラシのデータを、この動画の説明欄からダウンロードして どうできるようになってますのでこれもあの自由に使っていただいて大丈夫ですこう写真とかねこの日付とか名前とかもちろん変えないとダメですけどもこれ変えてどうぞどうぞお使いくださいただ注意点としてはですねこのデータが Adobe のイラストレーターっていうソフトもプロのソフトで作ってますのでこれはちょっとまぁ使える人を探すかできる人に任せてください ポイントの二つ目はですね、前半も少し言ったんですけども、チラシの目的を、剣士募集、いきなり入会ではなくて、無料体験会に来てもらうっていうことですね。これだけでぐっとハードルが下がります。ツーステップにしてください。剣道だけがちょっとまあ、やってるとこやってると思うんですけども、他のスポーツだともう当たり前のようにやってます。ちょっと見てください。はい。水泳が体験教室やってます。サッカーが体験教室やってます。野球が体験教室やってます。う 下げて下げて2ステップにしてください。 ポイントの3番目は、このチラシの中でよくある質問っていうのをもう入れ込んでおくっていうことですね。例えば、費用、準備物、場所、時間、そして特に多いのが剣道会で言うと、この防具ですよね。剣道具が何万かかるのってね、めちゃくちゃお金かかるイメージがもうあるので、無料の貸し出し制度があるんであれば入れといたらいいと思います。個人で買うっていうのであれば、例えば3、4万ですよみたいな話を一言入れといた方がいいと思います。 ポイントの4番目は、体験会の開催日をしっかり決めるってことです。えこのチラシで言うと、11月6日、13日、20日、え時間は5時からえ、費用は無料、場所は浦山小学校体育館、そしてその後に、開催日に動きやすい服装、手ぶらでお越しください。ここまで書いてあげないと、人は動きません。いつでもやってます。これが一番ダメなんです。 ポイントの5番目は、このチラシの下側見てください。えー、剣道体験会、詳細はこちらって QR コード連絡先が、こう、ビリッと破って持って帰れるようになってるんですよね。これは、アメリカ式のチラシ、みんなこんな感じです。ガレージセール、求人募集、みんなこういう風に書いて、下破れるように切り目入れて、ペタッと貼ってるんですよ。で、ポイントは、 これを個個ととか2個自分でで先に破っとくんですよそして次またそのチラシの前通ったらまた1個こうやって破っとくんです。そうするとあ前見た人があ1個減ってるなとか2個減ってるなとかってなってえじゃあ私も入ろうかなっていうふうになるわけなんです。 ポイントの6番目は、チラシを自宅のプリンタで印刷しないってことなんです。今回、これちょっと印刷見てください。えっ、ー、と、この、このチラシをネット印刷で100枚作りました。こんな感じです。綺麗でしょ ?100 枚で399円です。今もうこんな時代なんです。家のプリンタで印刷したってはインク代安くないでしょ家のインクジェットでプリントするとこういう感じです。オフセット印刷こういう感じです。ちなみに1000枚印刷したとしても2000円ぐらいです。 ポイントの7番目は、こういったチラシを道場単位じゃなくて、剣道連盟単位で作るっていう、これも手だと思いました。これ、近所の柔道連盟がやってたんですけども、柔道連盟でチラシを作って、貼り出します。組織的に貼っていきます。そこに道場が3つ、4つ書いてある。こんなイメージですね。これもなかなかやるなと思いました。 ポイントの8番目は体験会に行く理由を書くってことですね。これ見てください。体験会参加者にはしないプレゼントっていう風に行くメリットを書いてます。これが体験会に行こうかな、行かないかなってこう悩んでいる人たちの背中を押す一言になるんです。いかがでしたかまあ、ちょっと極端な例もありましたけどもまだまだ工夫次第ではチラシや体験会で剣道人口をまだまだ増やせるんじゃないかと思ってもらえると嬉しいです。これ別に剣道教室だけじゃなくて部活動でも同じだと思います。 ここまでが前半のチラシ体験会編です後半はですねこの仕組みを使ってもっともっとこう加速させるために SNS ホームページこのあたりのお話をしたいと思います今日もご覧いただいてありがとうございましたまた2本目でお会いしましょうでっかい無料カタログは動画の概要欄からどうぞ 店長インスタもやってるよ。